私は常に英会話は暗記力ではなく脳の働き脳の力で英会話の言葉を覚えると言っています英語の言葉は暗記で覚えるのと脳で覚える違いはどこに あると思いますか暗記力で英会話を覚えるとは英語の単語のスペルを目で見て目で単語のスペルを読み手で単語のスペルを書けるようになって英語の言葉を覚えるようにすることなのです。 脳の働きで英語の言葉を覚えるとは耳で聞き取った英語の音を口に出してその音を言うことで脳が英語の言葉を覚えることなのです目で見て手で文字を書くのと 耳で音を聞いて口で音を言うのの違いです英語の言葉は音です文字ではありません英語の言葉の音は文字では表現できないものがあります単語の発音の仕方 英語の音色の出し方英語のリズムや抑揚やメロディーの音の波を文字では表現できないのです人間の脳は母国語の言葉を聞き取るときまた母国語の言葉を話すとき国コの発音の仕方 ポコッコの音色の出し方ポコッコの抑揚やメロディーのリズムは絶対必要な条件なのですこの絶対必要なものを暗記力の力では覚えることができないのです口の筋肉を動かし舌の筋肉を動かし 息を吸い、息を吐く呼吸の仕方で、この単語の発音、単語の音色、英語のリズム、英語の抑揚の波を脳が覚えるのです。これが暗記力で英会話を覚えるのと、脳で英会話を覚える。 違いなのです。